で、えっ、ー、と、まず、次にその中国女予定理を使うわけですけれども、えっ、ー、と、中国女予定理を使う場合にですね、その、まずその、最初の方を決定する必要があります。で、ここでは、次のような考察をするんですけれども、まあ、もしですね、その、えっ、ー、と、まあ、この、この C ですね、行列 C の まあ、RT 成分が、えーとまあ、N を法として、まあ、これらに合同であると。で一方でその、まあ、C', C ですねあの こ, の、えー、とこのですね強烈 A と B の成分の積の和が N を法としてこの C' に合同である場合に、えー、とこのような形のことが言えます。 えっと、この c' がもし、その2分の n から、えーとえー、マイナス2分の n から二分の n の範囲内にあって、でかつ、その n が m' の2倍より大きいならば、えー、この両者はあの一致するということが言えます。でまあ、その理由なんですけれども、うんとまず、今ですね、この c' の rt というのが、 まあ、n を法として合同ですので、でこの両者の差というのは、まあ、n でこう割り切れるわけです。で、一方で、と最初の過程から、この c の rt っていうのはあの m' より小さいというふうにしておりましたので、えー、とこの c の rt と c', の, c の rt の差というのが、まあ、三角不等式でこう抑えることができますが、 えー、C の RT は絶対値は M' より小さいと。で、えっと、C' の RT の方は2分の N、えー、より小さいということで、まあ、合計加えるとその N, N で抑えることができるわけですね。でそうしますと、えっと、C, の C の RT と C' の RT の差が N の倍数でかつ その値が n よりも c に小さいということは、まあ、これは、のこの差がですね、0、まあ、に等しい場合しか考えられませんので、そうすると、えーとまあ、この c と c' はまあ等しいということになります。で、まあ、このことから、まず、その、中国女優定理を用いる際の方の n としては、次の条件を満たすものにします。えっ、ー、と、2倍の m' よりあの大きい円で、すね。で M' は、えっと、M2 乗かける、あラージ M2 乗かける M でした。で、一応思い出すとですね、このラージ M っていうのが、えっ、ー、と、か元の行列 A と B の各成分の、まあ、絶対値の上階。で、から M、スモール M は行列の次元ですね、うん。ですので、その、まあ、掛け算に使う行列の、その、成分と、その次元から、 この方の n をこのように決めます。で、さらに、えっ、ー、と、このここで、あの、計算する乗用感の源というのは、えっ、ー、と、ま、あ二分の、ま、あマイナス二分の n と二分の n の範囲で、その、まあ、あ使うと、扱うということに注意してください。で、それから、あと、中国乗用定理はですね、この large n がですね、その n1 から nk の積でかつ、 Ni と Nj が互いに素であるような、そういう n1 から nk を決めておく必要があります。で、まあ、実際には、あのこの n1 から nk には、まあ、あらかじめその素数を用意しておきまして、で、まあ、あの使うということがよく行われております。で、さらに、 この N1 から Nk のですね、その個数をどう取るかっていうのが問題になるわけですけれども、とまあ、計算の効率化を目指す観点からすると、まあ、N1 から Nk っていうのはすべて単精度 の, あの数にしていくことが望ましいわけですね。ですので、えー、N1 から Nk というのは単精度の素数とします。で、えー、とここでその N1 から Nk の積が その2倍の m' より大きいという条件を満たしてかつ必要最小限の大きさになるようにこの k を取ることにしますとこの長さの下の関係式を見ると良いことになります。えっと n の長さというのは n1 から nk の積の長さに等しいんですけれども長さに関してはこのように和に分けることができますので その n1 から nk の長さの和ということにします。で、n1 から nk の長さはあの単精度の数ということにしておりましたので、全部これ1にしますときますと。でそうすると、この k がですね、k、k となりまして、この k がまあちょうど、その、まあ、オーダーの L ですね、えー、っと、にまあ等しくなるように、この k を定めればよいと。 ということになります。で、えー、と以上のことから、えー、とまず、その、中国女王三法による行列の積を計算するアルゴリズムを示します。えっ、ー、と、入力は、えっ、ー、と、A と B がですね、その、まあ、M 次正方行列で、まあ、整数を成分に持つ行列で、で、 A と B の各成分の絶対値が l a r m で抑えられているものとします。でえー、と出力としてはあの A と B の積 C を出力するものとします。でまず最初のステップでは、えー、と こ, こちらにありますようにその、まあ、あの先ほどのような方法で、まあ、N を見積もった上で N をまあ N <笑> あそかえー、とこちらにありますように N1 から Nk ですね。えー、N1 から Nk の積が、まあ、2倍の n' より大きく、かつ、まあ、あの I と Ni と Nj が互いに素であるような、まあ、N1 から Nk をまず求めます。で、えーと、次の2番目のステップなんですけれども、あのこれは何をやっているかというと、えー、とまず、フォーループが30になっているんですが、えー、とまずこの その一番外の側のループはあの変数が i が1から k というふうになっておりますのでこれはあのその先ほど決めた、まあ、n1 から nk のですね1個ずつに対して、まあ、次のことをやりなさいという指示になっていますでその n1 から nk の1個ずつに対して何をやるかという と, と中のループを見ればその r が1から m の範囲を動きかつ t が1から m の範囲を動いていますので これは実は、その行列 A と B のそれぞれの各成分に対して、こういう計算をしなさいって言っているんですけれども、どういう計算かというと、こちらになりますように、例えば AI ですね、AI の RT として、これは A の RT を NY で割った乗用を代入しなさいっていうふうに言ってますから、これはどういうことかというと、N1 から Nk のそれぞれに対して、 えー、と A, A と B 行列 A と B をそれぞれまあ Ni で割った乗用からなる行列を作りなさいということを言っています。ですのでまずそのあの法の N1 から Nk に対してまあそれぞれ掛け算をするための行列 Ai と B を有するということです。まあ、文章日本語で説明するとこういうことになりますけれどもそれをまあ アルゴリズムだとこう書くってことを確認しておいてください。で、3番目のステップでは、やはり同じように、その30のループになっていますけれども、これは、その、えっと、先ほど第2番目のステップで求めた、えっと、AI と BI を、まあ、実際にかけなさいということを言っています。AI と BI のかけ算を行って、で、それを、えっと、えっと、方 NI で割った、 各成分を法に y やった常用からなる行列を、まあ、行列 CI としますということをやっています。で、えー、と4番目のステップではその、その R と T ですね、えー、と R と T が1から M を動くって言っているので、えー、これはあの最後の、の C1 というあの行列ですね、えー、N1 を法として、 その A と AB の積を計算した行列 C1 からえと CK という行列、まあ、傾向その、掛け算した行列ができるんですが、その傾向の掛け算した行列の各成分に対して、その、中国十三法を使って、その、整数上のその C の行列の RT 成分を復元しなさいということを言っています。ですね、ここが、あの、中国十三法を使うステップであるということに注意してください。で えー、こうやってそのステップ4でその各 C の各成分をですね整数上の成分に復元したらまあ5番目のステップで行列 C を返すという流れになっています。ここまでいいでしょうか。